看護師の業務で疲れておりますので、帽子型のフェイスシールドの作り方は、寝てから編集いたします。おやすみなさい。